ビッグマムが動きます。街道と接触する模様です。わしが行こうか。坂月和の国にゃ、未知の兵力がある。受ける。笑, <笑>, <笑>, 笑い事じゃないよ、まったく。やろうな。<笑>今は触らん方が吉じゃ。ロックスか…う<笑>ん。 なぜニヤニヤするのひな疑問、うん、まだまだじゃもうすぐ会えそうだなルフィ聖地マリージョアでも想像を超える事件が起きようとしていた何の用かねわざわざここまで。 待てまた作戦を台なしにするつもりか。うん やるぞべお父上様、そいつは無敵奴隷、クマさすがはあんたの息子だな、ドラゴンクマへ<笑>七分界の奴隷は便利だえ殴ってよし。<笑><笑><笑><笑> 殺せ仲間があんな目にあってんだぞあの優しいクマがただし解放したところで元のクマさんには戻らねえがないやヘマはない成功かしかだ期間中アラバスタの王コブラも我々に面会を求めている ここらで一度大きく掃除する必要があるな。歴史より消すべきともしびがまたお決まりでしょうか